令和元年9月6日、阿蘇市一宮町宮寺の県立阿蘇中央高校西方校舎で、阿蘇でスイーツ巡りの試食会がありました。試食会には3年生35人が参加。まず、阿蘇でスイーツ巡り実行委員会の田野会長が、スイーツ巡りの取り組みを知ってもらい、それと同時に地元のお店にも興味を持ってもらいたいと挨拶しました。 その後、参加店舗から商品の説明があり、試食会がスタートしました。阿蘇でスイーツ巡りは、3枚綴りで500円の券を購入し、それぞれの店の商品と交換する企画で、2012年から行われています。今回は、地元の菓子店、酒店、豆腐店など、18店舗が参加。試食会では、クレープや饅頭、ケーキ、 サイダーなどの商品が並び、生徒たた。ちはいしししそうに試食していました最後に設けられた意見交換会では農業食品科の生徒からおからクッキーをサクサクさせる秘訣はとの質問があり豆腐店店主からおからの量を減らしたりおからを乾燥させて入れると良いなどのアドバイスがありました。